画面オフ、画面オンこんにちは、今日ご紹介するカー用品は、ウルボラックス UR11X、こちらのデジタルルームミラーの紹介をいたします。今回ご紹介するこちらのデジタルルームミラーは、ジャドースマート。 T86。こちらのデジタルルームミラーも非常にパフォーマンスの高いデジタルルームミラーだったんですが、このルームミラーの OEM 品になります。ウルボラックス UR11X も非常におすすめできるコストパフォーマンスの高いデジタルルームミラーであるということをまずお伝えをしておきます。でまずこちらの特徴。 T860 との比較の観点でお話をしていきます。一つ目は、まずこちら、12インチの IPS 液晶表示になります。T86 は11インチだったんですけれども、こちらは12インチと少し大画面になっているというのが特徴的なところです。なおかつ、逆台形形状になっていて、 アマゾン市場で売っているデジタルルームミラーの中では唯一の形なおかつ以前ホンダのフィットで紹介させていただいたんですが純正品で出ているカー用品も反逆台形形状のルームミラーなんですがまさにその純正品形状のルームミラーであるということが特徴的なところになります。 2番目は、こちら、時計が自動的に合わせてくれるということで、GPS がついているんですけれども、こちらの方に、GPS によって時計をいちいち合わせなくても、勝手に自動で時計が表示してくれると。2番目の T86 との比較で違うポイントになっています。3番目は、 音声コマンドという機能がこの u r b o ック x の UR11X に付いています。でまだ発展途上なところがあるので7つのコマンドで作動するんですけれども、まあ、まず1つ目画面オフ画面オン、まあ、このような形で 音声認識をしてくれる機能があります。もう一つ、働かせてみます。撮影オン。このような形で、静止画も音声で捉えて収録することができる。あと、残り4つも機能があったりするんですけれども、それは私も喋ってみたんですが、認識しないということもちょっとあったりするので、 まあ他の方、まあ実際にこれを買われた方、試してみていただければなと思うんですが、音声コマンド機能が付いているというところもまた違ったポイントになっています。で、もう一つ、4番目なんですけれども、4番目は、こちらの SD カードが通常 32GB のものが多いんですけれども、これは見ていただくと、64GB の SD カードが付いているということです。非常に信頼性が高い SD カードもしっかりとしたものが付いているというのも、この u r 1 g x の特徴になっていますで。5番目なんですけれども、5番目はリアカメラになります。後ろに回ってみたいと思います。このリアカメラのいいところは、 ことですこういった形状のブラケット付きのリアカメラって、実はなかなかなかったりします。でこれは、ここに今、両面テープ貼って固定してるんですけれども、これによって、まず、ここのストリップウェザーストリップ、しっかりとこうはめることができる。でなおかつ、このように、高さの調整、でなおかつ、それから角度の調整。 それが任意でできるということですこれだけ見てしまえば当たり前のように見えるんですけれども実際他メーカーで売られているドラレコのリアカメラのブラケットはこれ1枚のみになりますだいたいそうするとここに両面テープで貼るようになるわけなんですけどこのウェザーストリップがまず取り付けができなくなるということともう一つは角度が上に上がってしまう レンズの角度が上の方に上がってしまうので、下に向けるのが難しくなるというのがあります。ですけど、高さと角度と任意で調整ができると、ま、いうことで、ここがまず UR11X のリアカメラの取り付けブラケットの優れているポイントということで、6つ目の特徴になっています。ついでに紹介しておくと、 これ今コードつけてるんですけれども、このようにコードつけてあって、リアカメラのコードが短い製品も実はあったりします。まあ、どこの製品とはちょっと言わないんですけれども、まあ、以前ちょっとご紹介した製品の中でリアカメラ の, のケーブルが短いものがあって、 どうやってこれつけるんだろうと。ミニバンでつけるとなると、かなりギリギリの寸法だったりしました。これが10メートルありますので、ステッパーゴンでもかなり余裕のある、この高度の長さになっています。これも非常に親切な設計、特徴なのではないかなと思います。6番目としては、付属品なんですけれども、前後6画中マグネット、それから 反射防止フィルム等の付付属品がいいいているということです こ, こもかなり使うユーザーにとっての配慮がなされたポイントかなと思います7番目最後になりますガイドラインが合わせやすいということこちらのガイドラインなんですがこのように、まあ、今駐車場なんですけど このようにまあ合わせる指でここにちょうどラインが引いてあるんですがこのように合わせることができるので非常に合わせやすいということこれもある意味何気ない機能なんですけれどもなかなかこういった合わせ方ですぐにガイドラインがパッと合わせられるようなドライブレコーダーは少ないと思います、まあ、そういった使いやすさが非常にいい よく使う機能に対して磨きをかけた機能性を持っているというのがこの UR11X の特徴になっている。なおかつ T86 との違いになっています。次にハードの初見なんですけれども、こちらは冒頭でもご紹介した通りで12インチの IPS 液晶になっています。T86 は11インチなので一回り小さいものになっています。 でもう一つはイメージセンサーこちらのカメラなんですがこちらはソニー製の IMX307 というカメラを使っています後ろも同じ IMX307 というイメージセンサーを使っていて前後ともに 1920×1080p の解像度になっていますでこちらも繰り返しになりますが このメモリーも64ギガということで、大容量のメモリーカードが付属していますで。最後に気になるところなんですが、耐熱温度、使用温度領域。もう今、ちょうど9月、もう秋口に差し掛かってきて、耐熱温度、あまり気にしなくなってきてますけれども、夏場になると、やはり気になるところかと思います。 こちらも T86 と同様で、作動温度がマイナス20からプラス70度、保存温度がマイナス40からプラス80度ということで、しっかりと作動レンジというものが管理されている、かつメーカー保証、12ヶ月のメーカー保証がついているので、Amazon で購入したとしても安心できる商品になっていると。 いうのが特徴的なところにになってていいまますす解像度についてのご紹介をしますこちらは T86 の動画でもご紹介したんですが基本的には同じクオリティの非常に鮮明な動画を収録してくれるものになっています、まあ、実際にお見せするんですけれどもこのように非常に鮮明に とと収録できるというのがこの UR11X の特徴になっているこの辺の解像度に関しては特に心配していただかなくても基本性能というものがしっかりと備わっているので問題ないかなと思います続きましてリアなんですがリアはここを押していただければ あとはファイルを選んでいただいて好きなファイルを押していただければこのような形で映し出すことができるとで全体画面で見たい場合はここを押していただければ見えますのでこのような形でくっきりと鮮明に映し出しているというのがお分かりいただけると思いますこの製品に関してはそうなんですけれども まあ、t 8 6ジャド o スマートでもご紹介したんですがこの収録した解像度が非常に高くなっているというのが特徴的なところなので非常にクオリティの高いものになっているというのが特徴的ですので安心してお使いいただけるかなと思います。はいってことで今回 ウルボラックス UR11X の特徴についてご紹介をいたしました。この動画の初めに私は所感についてお伝えをさせていただいたんですけれど、T86 と変わらない熟成されたドライブレコーダーの基本性能がしっかりと詰まったドライブレコーダーになっていて、なおかつ T86 とは少し違った機能、なおかつ T86 よりもより優れた機能ハードになっているというのが特徴的で価格が数百円もしくは1000円程度しか変わらないというものになっていますのでそこはメーカーのブランドであったり形状が違ったりもちろんしますんでその辺の好みで選んでいただければいい買い物ができるのではないかなと今回思いました。 こちらの細かい詳細については概要欄に貼っておきますのでそちらの方をぜひご覧になっていただければ幸いに思います。それでは失礼をいたします。